必要に応じてこの上詰み液だけを別の器に移して使えばまたこちらお湯か水を足せばですね放容液として使えるのでまた再利用できるということですねで放射ナトリウム水溶液はアルカリ性なのでアルカリ性できれいに発色するような色素を入れておくとまあ 今、まあ、より魅力的かなと思いますね。これあのウローレセインっていうねあの蛍光剤なんですけどもね、ブラックライトなんか使うと紫外線で結構綺麗に光ったりなんかします。こちらに水で、あと洗濯のりなんですけど化学系の PVA 系の洗濯のりですね。ポリビニールアルコールの略なんですけども。 あの水で薄める割手の経験的に決めればいいんですけど、まあ、まあ割と適当でもですねその手のひらでコロコロさしているうちにう固まってきますので、ね、はい、えー、海苔を保護産ナトリウム素液に入れました、えー、結構なんか汚れたりするので下に敷物をしとくといいかと思います まあ、この通りですね最初デロレーンって感じで、えーまあ、液体とも固体ともつかぬゲル状ですねこんな風に、まあ、ベトベト状態でベトベト状態の物質ができますキラキラして、まあ、綺麗なんですけどこんな感じですね またちょっと 固, めるっていう固まるっていう感じじゃないんですけども、まあ、一応これでゲル化が起こるっていうのをちょっと観察してもらって、ね、これを手のひらですね転がしているうちにだんだんこう固まってくると。ね 広げるとです、ね、こんな薄いカーテンのようにね広がったりなんかします、うん、手にパックみたいにしたりしてねまだ広がるなこ、ね、ますか。ね、うん、このようにですね 弾力があるというのはわかりますね、はい。だいぶ固まってきましたね。だんだんこれ乾いてきちゃうので。器、あの本当はね、あの蓋の、えー。できる器なんかに入れたり、ビニール袋なんかに入れておけば、結構長く持ったりなんかします。あんまり。 長ならなくですねこうやって実体なんかしてると 不, 安あの不衛生なもので、まあ、適当なとこで処分するといいかと思いますブラックライトで照射してみました光りますね暗闇でスライム遊びして 暗闇で光りますんでより楽しさが増しますね。